でよさこいを授業・部活で作り上げてきました桜が舞うような高校生の笑顔をお楽しみくださいそれではさくら高知中央高等学校の皆さんです代々木公園ステージの集まりの皆さんさくら高知中央高校ですよろしくお願いします 私たちは唯一高校生だけで構成されたチームですこのチームを引っ張ってきたダンス部はなんと2回目となる世界大会への切符を手にすることができました<音声>そのため本場高知で踊ることができなかった分このスーパーよさこいでひとあさせていただきますそれではみんな踊れる それでは行きたいと思います。構え大丈夫 高校でしたありがとうございましたありがとうございましたなおれ気をつけ礼ありがとうございました